主でさえ私と一つにやっぱり間違ってるたくまそんな な, なんでみんなのおかおうそねえたくまくん私のために私が主と一つにと信じてたよたくまくんたちなら主に取り込まれ思った通り わた私をはあそんなのきっと私はやっぱりあなたたちをわたしたくもかいとてめみんなあおいくんにさてこれで全てを一つにできる。る うん、タくま見てえこれは…これ…元の世界だえだってどたの に戻してあげるべきでしょう。そう私がしようとしている全て一つになればもうそれほらみんなもあなた お, おいそ僕にもああえ葵さんはこの埋めただただくる埋めきこその勘違いに今から気づく 山まま、ままうん、をしないでちょうだい。 よし、俺が行こう絶対に勝つんだヤパガラモン、全ては整ったじゃあ、行くわよヘルブゲート僕の番だね どう暴れてやれるか。